真っ黒なのは私ある姫氏内なる力解放する時がついに来たのだ目覚めよおはようございます何ですかこれどこなんですかこれチパチン飯作っとけよ今日当番カグラちゃんでしょ僕も寝ようすいません聞いてください皆さん。いいい加減にしろー なんでいくかんで二度ねようこそ我が世界幾多の苦難を振り払ってきた何時のい我が名は洞爺子コ誰よりも近くにいた私は知っているお前は強い強くなりたいかギンいやいいです私が言うのもなんだがかなり便利だぞ君ら二人にも教えてやるわうるせえんだよクソ爺。 今から三秒以内に起きなかったら腿に蹴りパーン。何なんだよてめえは。ズバリ何がしたいんだよ。で、こいつはこんな硬くなに必殺技を教えたがってんだよ。それでも必殺技を覚える気がないというなら、こちらで急にお前たちはこの世界から出られない。ああ、いやちょっと、ああ、それ風呂上がりに食べようと思って買ったのに。ああちょっと、部屋の中のもの勝手に触らないでやめていじらないで。<笑><笑> こ帰れお前らあんた何かすること言ってんのやそんなんだからいつまで当たっても友達できないんだよあっちゃんに関係ねえだろ首突っ込んでくるなよこの子あの天候が多くて友達の作り方知らないもんだから一冊<笑><そう><笑>技俺たちに教えてくれよほら みんな必殺技習ってくれるってこんなん必殺技教えるとか、そんなレベルじゃないじゃんお母さんに習ってみなさい、必殺技みんなに見てもらおう大体師ってなんだろだからお前が鬱陶しい、ジャンボリックマグたまーガチただいまー母ちゃんを倒したんじゃく、ニコルハ倒すのよ、お父さんをジャンボリックじゃーく、ニコ お前たちの必殺技モモパンイルカ目覚めなさい目覚めなさいと言っているのです、うん、大切物陳列台だこの露出鏡がその女神さんは本物だしっかり呼ばせてもらったよあたっ苦してたなまあそういうわけで彼女にもいろいろあったみんなご飯ができましたよ、はい 何してるのせなメがいるんだよ女神さんに手を出すな許さないぞボカジットメガさんに憧れてた彼は薬病神だ !2 年前に不倫がバレテ、泣く々く別れることになったがまた変なのが出てきやがった。っちなみに僕は貧乏神だ、うん、死神、どうして俺いいうどうしてこんな人数相手にバレずに回せるんだ殺すぞソテ、ね、バドマー こいつは知り合いにもらったんだよ。はいはい、じゃあ頼んだよ。お腹の急行か。胸も早く病院行ってこい。バーカー殺せよ。俺のことが気に食わないんだろ。神様部屋に戻りましょう。患者たちのアイドル的存在でなぜなら夢とは何が食べ物。さあ、一歩手前で一番うまいだろう。の感銘がね。おウさんおかわり。あたら 何やってんのそれで入院生活も寂しくないじゃな い, い や, やめてくれよ内野さん、ね、え<笑>なんで人の見前の品当たり前のように食べてんの細川さんもいっぱい食べて元気もりもりにならなくちゃなんで元気もりもりの人が食べてんですか何やってんだあれ顔真っ赤にしちゃってどうしたんだ病室の中覗いてるみたいろよ爺さんだらけじゃないか恋煩いなんてありえんよ ず, ずらー<笑>そうなの好きなのあの人のこと 私なんか近づいちゃいけない別の世界に生きている人だって二人に話したら、なんかスッキリしたありがとういい女は、幸せにならなきゃいけねえもんだあれ、おい、黒点が伸びたぞどういうことだいや、帰 る, 帰るあまあ、まあ、まあ、まあ、落ち着いてしりやかに入院しないと、あなたパーンですよ頭パーンだなんとか直してかああ、配列せねえよーーうん、あーんとき こんなところで何をしている、うんうんうん、私の体は私だけのものではない国のためのものだ、うん、やめてください府長殺せ殺せえなんで俺たちまで入院伸ばさなきゃならねえんだよそれなんだねうちのさ告白したらしいよどっかのまるでダメなおっさ、うんに 余計な勇気なんざ、もらっちまったからじゃねえのかほら、あれ見てくださいよ若いってのはいいもんだね手が重くてだるくて動くのも億はある風か風じゃないみたいなんだろう、うん、咳もねえしなズボンのゴムのあたりが痛いね締め付けられるようある、うん、おにぎり置、OK、け、無理して食うな俺、神楽病院に送ってから行くわはい、うん、なんか、でかくねいや、遅くね お乙女たちは食と美の狭間ダイエットならこれがおすすめバーゲンダッシュダイエットでもこれなら何の苦労もなしに食べながらにして痩せることができるのおやるそうでしょさすがのゲイさんでも腕がちぎれることは必死ちょっと人んちこ壊せないでくださいおやるいっぱいね結構有名な断食道場らしくてね冷やかしなら勘弁してほしいわね 全くだわ。帰ってください。サルトビス。このお腹はね、金さんのこの。まやなんだい。いてめえらも聞いてたんですね。忘年会だ新年会だと客の酒に付き合ったがあっという間にこれさ、ね。改造手術の方が手っ取り早くていいんじゃないですか。ゆうちゃん。 耐えちゃん実はちょっと筋肉のつきが甘かった肉体改造をしようと肉をつけようとしたら失敗してる若は筋肉じゃなくておっぱいを大きくしようとして失敗確かに静粛にせんかその醜く声太った体は己の心の醜さと思い知れ。自分の体生活さえ管理できないその心に問題があるんだこの鏡に映った自分に唾を吐きかけ<笑>と叫べこの<笑>よし 次はお前だ死んじゃえばあんた違いました。ごめんなさい。い何してんだ、やりすぎ何のプレイをしてんだつまり、お前たちが大嫌いな運動をする必要があるわけだ。このポテトチップスを一人一枚ずつくれてやる。冗談じゃないねい私は醤油バター味がいいです。後にしろまさかサバイバル戦 人のチップを喰らい蹴落とし、チップは自分の命とも言える代物大事にすることだ。修行に入る前にダイエット志願者のうち半数が姿を消した。すでに残りはたった6人になっていた。今日可愛いね。いやあね。お大さんこそ、私の作戦はこう。追いついてきたところを倒す。<笑> キ, ャキャサリン。<笑> 見ポテチ狩りにあったのはただの芝居で仲間意識など花からのカイイ。ガキが私たちをつろうなんざ百年早いんだよ。ハァー